ねえちょっと待ってよねえ、<笑>取りに行くいない新潮ベトナムスイマスギアーさんよろしお願よろしく い, しまいますさあ今回はですね、はい、ベトナムマックベスト3を紹介したいしたいよね、うん、前もねあのベトナムのフォーバーガ紹介したことあると、うんだけど俺ら7年在住7年が紹介する、うんうん、ベトナムマックベスト3ですね 旅行で来て、まあ、た知らない場所じゃん、うん、そんな中にやっぱ知ってる、うん、見慣れたお店であるとホッとするじゃんそうねだそれもあってさ、うん、来た場合みんながよりどころにできるマックみたいなホンそうだわ そ, そ, そういうのが1個あると困った時にそこ入りゃええやんそう財布に1万円入ってるばっかで、ね、で安心感安心感安心感安心感安心感1万円あるだけでもああどこでもいけるやん<笑> 若 い, いや若い高校生みたいな<笑><笑><笑>もから1万円 で, してるですうす<笑> 1 <万円><笑>はい、はいはい、それぞれじゃあ<笑>トップ3紹介していきましょうでは第3位はい出<笑>る<笑> マックアイスよマックアイスああいやこれうまいよねこれはもうだってもう日本と全く遜色ない味珍しくないでも、うん、日本と同じって珍しくない他のさいろんなものを、うん、っていうかもうほぼ全メニュー、うん、同じじゃないじゃ ん, なんか同じような顔して近づいてくるけど、うん、いざ、ね、いざちょっと脱がしてみたら父がみたいな確かにいやでもこれはね 安心して食べられるよベトナムのアイスとかさ、うん、結構甘みが独特だったりするじゃんだけども日本と一緒だけ、まあ世界標準なんじゃないこれが<笑>今1万ド日本のレートでいうと今60円、ね、6× かけで350取らなて今いや難しいなもうむずいよ計算の仕方が割2 0 0じゃダメ、うん、も, うもうダメね60円 六十円か。日本だとだって百円ぐらい。多分そうじゃない。そんぐらいだよね。でも六十円か。え、めっちゃ良くない。安いね。めっちゃ安いよそんな安かったらもうダメよ。これはめっちゃうま い, いチップ入れてきた？いや、てない入れて俺はもうちゃんとそういう適正価格として払うたら。チップ入れてきました？いや、チップ入れてきません<笑>。第三位はこちら。やっぱりこれでしょう、フィレオフィオ。 いやうまいよ、ね、め確かにやっぱねこのまずね見てこのめっちゃ綺麗じゃないめっちゃ綺麗いよなんか俺日本ではさ本当、うん、申し訳ないけどべちゃってつパンが潰れてるイメージを本当これ生まれたての赤ちゃんと一緒に、うん、めちゃくちゃ綺麗見てほら艶みたい<笑><で><笑>なの出会いし<笑>めっちゃ、まあまあね、その仲間はあ 一緒ですよ、ね そ, れね、それはでもマニュアル通りだと思いますからレシピは、はい、まあねバウンドが違うからねでちょっとこれあるあるの一つこの今見て分かったと思うけどセンター取らなすぎがち、うん、ずれがちこれはだからずっとこれはだからずっけでもこれチーズ入ってるど無理だ<笑> いはい、まあでもこれは本当にうまい日本でもやっぱ何だろうバーガーハンバーガーにちょっと飽きたお口直しでこの白身ねいやーこれ分かるよゃ俺子供の時めっちゃ好きだとこれねあやっいやぱうまいよねイエーイやっぱその油でねちょっと疲れた時とかもうこれとか最高ねっ3位3位これでも 言うは、うんうん、テリヤキマックバーガーとか、うんうん、そういうのないっすからね、この国には。そうね、テリヤキマックバーガーは日本人の人大好きやもんね。た、う、ぶん多分、ベスト3みんな入ってくるレベルでしょ、あれは。あれは、うん、b l t もないんじゃんまあそうね、ないね。その、なんダブルチとか言われてるけど、そういうのもないんですない。 安心安全安パイアンパンえ？チ<笑>ーズバーガー<笑>チーズバーガーでございますよ。もうこれはもう一緒よ。これも一緒ですよ。もう一つ三万九千円だけ？二百四十。でもね日本のチーズバーガーもっと安かった。うんうん、<笑>もうメゾナより日本の方が安い。 えでもお分からん。その円安と関係なく関係なくそうね。二百円。その円安の時で二百円のかだけで関係なく安い。だよね。だ差が開いたって感じ。差が開いた円安のせい。そうね。さらに。うん。なんだそのなんかアイスクリーム紹介してチーズバーガー紹介して。うん、小ぶりな食材が多い。<笑><笑>でなんて言ったとねこれね子供もめっちゃ好きなんよ。へえ。うちの子もねチーズバーガー大好きチーズバーガー。はあ、い。 えハンバーガーじゃないんだあのやっぱチーズ入ってるのも好きだしハンバーグもそうだしハンバーグ種とかも好きだしあフレオイッシュとかよりこっちの方がやっぱ好きよね う, んうまい、うん、なんかあるチーズバーガーの思い出チーズバーガーの思い出うんどんな時にマック食べてたよだってだら俺ら高校にさそうなんよね、うん じゃそうなんやだから死ぬほど食ってる、うん、俺ら世代、うん、82年生まれ世代は、うんまあ、ハンバーガーチーズバーガーが60円と80円で使そうよあの時代だ、うん、俺 ら, だら俺らも本当十パ10個10個持ってるいやマジで10個とか、ね、<笑>うんそうでその時にね正直<笑>食いすぎて飽きたけどやっぱ帰ってくるそうねまああの時の思い出よみがえるしなそうそうそう 終わりでち何放送部放送部だよなっかそのいやいいけどなんか分からん部活中に食いそうやん放送部だ言ったらめっちゃ食ってよやでもうまいホント真っ何か何から説明したい<笑>こ れ, だけこれあのベトナムって、うん、あのマックに、まあ、ご飯物があるわけよ、うん 本、ね、物で ご, 飯、ねまあ、ご飯とまと、あ、チキンのやつをね頼んだんだけど今さよしでちょっと待ってっ て, 思って紹介するからと思ってチェックパッってしたら「待ってね米しかない」ってちょっとおい入れ忘れとるやん肉いやでも俺食っ<笑>たと思われる ちょっ と, ょっと、まあ、でも行くて俺が行ってくるさあ<笑>えっ入れてくれてる、ね、入れてくれてる入れてくれてるでもー本当そうそうりだったそうそうおり行ってみてめっちゃだってもう謝らなかった大問 題, だ<笑><笑><笑>大問題だ僕が紹介する第2位はこちらわ、はい、ー 鳥の定食<笑>、はい。え、ちょっと待って、フライドチキンがさ、うん、もうベトナム語でガランっていうんだけど。ね、ガラン定食って言いそうになって、すみません。えー、入れてき第二位はこちら。はい、このね、蓋もね、毎回ちょっと開かない。か<笑>追ってんだよ、逆に。はい、えー、入れてき第二位はこちら、お、またか。こちらです。じゃあ。これは。 まあ日本ないけ県ねないね。これはもう米米だね。うん米明高通りよ。明高通り。あ、う、あ、んうん、これ日本の唐揚げっぽくないというかなんかそう、ね、リスピー感あるね、うん、サクサクのね。うんこれだまたね。うん、一応ねあのニンニク醤油がついてる。あ、う、あ、んうん、あとはまあケチャップと、はいはいはい、甘チリチリソース、うん、甘いチリソース。うん 甘いソースね、けて食ある意ねこどこのさ、でかいよ顔うにしてるけどあー、辛いのとこの普通の。はいはいうまいう 入れた瞬間、うん、マックの匂いがめっちゃ広がる。うん、はい。あのかる、はい、マック入った瞬間、あ、マックだな、あってなあれれマックだ、匂いが。代表、マック代表。これと米ね。そう。だいぶ甘い。ソース。ああ、うん、入ってます。これそ、そさ、そんななんか、たいまい感強くないよね。そうね。まあ、でも、うん、日本の米とは全然違って。あまあね。まあね まあね、あめっちゃパサパサって感じじゃないんや、ね、これってそうねそうねって言ってるけどこれに関しては結構パサマジうん結構パサ結構パサだけどまあこれね結局このソースとかをさかけることも想定してあると俺は思っているその優しさホスピタリティい。と思っているいえ そ, うそういうソースをさあーこの米がね皮を出してることで 水分があるとさ、べちゃべちゃになっちゃう。そうそうそうそ う,、うん、そ, う, そ, うそう、それをね、そうそうそう吸い込んでっていうの。乾いてるおかげ で,、うん吸で<笑>。吸い込んでくれる。そう、吸い込んでくれるのよ、ね。い優しさが。これピュってほら。醤油。え、けたあの二滴ぐらい。<笑>これで死ぬのよ。あ、日本のこういうパッケージって開けやすいなって、うん。ああ。ここでね、ちょっと。 日本と比べて日本の良さも知ることできるでもこれはうまいみたいなそうでこれ開けつさっていうエンターテインメントもあるけどねうわポジティブそういうそうねそこで楽しめるっていううんまあでも私、まあ、このお米はねまあ口に泡いても俺とは俺は思うようんそうねこれに関しては本当こっちに来て、うん、自分が好きかどうかを判断してくださいそうでこれね、うん、やっぱ安いのよ 万全部で3万、う、9000、ん、よ。二240円ぐらい今のレートで言うもう今のレートで行こうよ絶対に<笑>もうこのことはいいなもういいな絶対に今 の, 今ので行こう<笑>今というかここ最近、はい こ, こ, ね、ここ1ヶ月ぐらいのレートで行こうよ<笑>行くと240円めっちゃ安いよ意外に2位に選んできたのはめちゃくちゃいいよ<笑>まあだから かなり日本にないってことでかなりの付加価値で2位まで上り詰めた衝撃衝撃をね受けたっていいそうそうそうえっ、ー、って思 っ, てや っ, ぱ思わんかったの最初はえー、っ米あんのマックにみたいなそうだよアメリカさんがね持ってきたもんでさあなりこうその土地に合わせて作りましたみたいなことでしょそう体験としてもいいじゃんそう、ね、俺毎回言うけどこれ体験を大事にしてる男だから言いてる うん、言っての毎回体験をねこれでできるっていう、ね、旅行でね来た時に食べてみるというのは、うん、そう本当にある本当に写真撮るべきだったイン、うんうん、<笑><笑>スタバイでもできますよきっとなかなかマックでご飯がね、うん、ないでしょう、はいうん、だからそうそういうのを含めての第2位こちらでした、はい、そして、はい早る第1はい、なんでしょうかえー、えー、何, 何、ま チキーンいやバーガーじゃないとこ行ってるいや結局これお前が紹介してるチキン<笑>さっきのねご飯とかにもついてましたが、はいはい、この鶏のねこれうまいのよこれマジでこ っ, ちよくないえこっちの方がよくないですかマジうまい からやっぱねハンバーガーにつけ出したいもんけどこれご飯ついてますしかも俺ちょっと今気づいたから魔法の粉みたいなのかかってるわあれ違うかなもしかしたらえちょっとスパイシーかかってるでしょスパイシーな風味の塩コショウ醤スパイシーパウダー、うん、かかってる、ね、それっこれがめっちゃうまいこれがめっちゃうま、ん、い食欲増殖 え食欲いやいやいや食ってごまかさないと言えてないし不思議よこっちの人ってこれにされたらケチャップこうやってついてくる、うん、俺とかつけるわけじゃん、うん、いやもう十分よ味十分別に俺も な, ないならないでええもん別に、まあ、出してくれたらちょこっと味変でつけたりはするけどあ、そう、うん、俺ぶっちゃけ使ったことないうんただただ家で チチキンライス作るるのケチャップに香る味のレポはさ、うん、まあこれはちょっとはね日本のマックチキンとちょっと味違う気するけど、うんうんまあ、言うとしてさなんかそのある思い出<笑>鶏肉の思い出ある<笑>その付加価値そのスパイスみたいなパウダーかけさせてよ鶏肉でしょ思、うん、い出、ね、いや鶏肉というかマックの<笑> <笑>マックチキンとかなんだけどマックチキンえか、ね、<笑>マック界なのに、うん、急にね、うん、海で飛びく焼き鳥食いましたっていう話されても意味やからんからそういう思い出しかない違うよねそういう思い出しかないえなんかそのマックで、うん、例えばデートをね彼女と行って、うん、俺らなんて、うん、カドマック っていうね、熊本にあるカドマックめちゃくちゃ行くわけじゃん行ってたその時から食べてたんだって話やそうん、ね俺らだよチーズバーガー80円制だよチーズバーガー分かったよ、ね、80円 ね, 80円ね安かったなっていやカドマック行きてー俺カドマックの2階のさ、うん、席からこう道路というか道が見えるじゃん、うん、ここてが あれを見ながらマック食べてかっこいいというなとかかわいいというなとかで、うん、この何俺の感性磨かれるし、うん、あれで作ったよマジであそこに座ることが大人の階段登った話、ね、いやホンそうだった街、うん、まで行ったらとりあえずカドマックみたいな俺ら知らんかったっけどカドマックっていう言葉確かに高校入るまでそ、まあ、う知ら街によく行くようになって聞くそう話んか街界隈でに住んどる人が高校、うん、同級生とか出るわけじゃ、うん、うん そいつらはは ク, <笑>クっとでは一気で仮説いただき第1位はこちらでございます<笑> これだよね、ビッグバック。ねえ、うん、このマーボードね、ちょっとレタス。おいいの、うん、まなぎのやつまた。これ。腹いっぱいになる。そしてね、正直、うん、めちゃくちゃ食ってる。これ、<笑>これ。だってうまいもん。手軽だし、う, ん、うまいし、本、う、当、ん、腹いっぱいになるし。 俺日本にいる時なんて手出らんかったよあビッグマック高くてうん日本だとだって500円くらぐらいするセットだったらだって結構でしょああ700円とか600円とかでしょ そ,、ね、ああそれをこっちだったらさ8万9000円でセットこれ6万9000円の、うん、なるほどねああビッグマックは6万9000円なんだ単品単品6万9000円420円だろ高っ え、出らんやん。最後一番やったら、出らんやん。でらんよ。やばいやばい。大事に食べます。いただきます。<笑>うまい。俺はなんでこれをね、よく頼むかとね、うん、日本と違って、そのメニューあんまりないって言ったや、うん。まあ、それのせい、でもある、あ、うん、まあ、おかげという。ああ。確かう。日本ってね、うん、いろんな、の、食べ比べできるもんね。そう、だし、やっぱ、ほら、照り焼きマックの、あの、照り照りとか食べたいな。うん。 で言ってもこっちにないしじゃあ普通の、ねうん、ハンバーガーとかばっかりじゃん季節もんでね、月見とかさグランゴとか日本って結構ね、うん、それにああの時期に合わせて出しとるけどベトナムってまあ今はフォーバーガーでまたやってるけど、うん、ないけど、ね、な, ないどう、はい、そうなるとその結局このビッグマックになっちゃうの、ね、チキンバーガーね、うん、マヨネーズチキンとかないの、ねうん、マジで。 チキン系が3種類でハンバーガーが、まあ、チーズバーガーとダ ブ, ダブルチーズバーガーと、うんえー、これ何なんだろうワンジャーってバーガーロイヤルバーガーみたいな多分ロイヤ ル, イヤルそうだロイヤルバーガー、うん、ちょっとまあハンバーガーに何か足してるんじゃない他の具材も、まあ、ロイヤルでもあったかもね日本にもロイヤルチキンバーガーロイヤル ハンバーガーガあった気がするちょっとま野菜多め ね, 多めね、うんうん、それぐらいなのよあであとビリオフィッシューそうだねーそうなってくるとやっぱビッグマックぐらいパンチ力あるのも食べたくなるよねそうだから選択そのタレの選択肢があんまりないけど、うん確かにってなるとやっぱビッグマックのタレっていうかソースうまいじゃんうまいマジでうまいこれを食べたくなっちゃうね そう、だから結局毎回これビッグマックセットマジでもこんだけ野菜入っとったらもう1日の野菜摂取量を超えるっしょ、うん、取れてるんじゃないかってね本当にねベトナムに来てからそうようになったやっぱね野菜をまず食べんじゃん、うん、そうねまず食べんじゃんってまあ食べる機会は結構少ないと俺は思ってんだよ、うん、だから 自然とちょっとこれビックマックやったり入っちゃうでしょ<笑>で、見て、このなってる弁当ね<笑>弁当にもね弁一応このきゅうりと入ってんですよ<笑>きゅうりが野菜に ね, ね、ちゃんと取ろうとそう一個。やっぱ、俺は一人じゃん<笑> 2, 個2個しか食わんだ<笑>野菜やっぱちょっとでもね、<笑>意識してあう見て、フィレオフィッシュってね、肉でもないと思っ 金も取るって、ね、バランスといい食事を心がけて全然バランスよくないけど<笑><笑><笑>そうそうそう俺がね私の1位でございますはい皆さんもベテラム来た時は是非食べてみてください、はい、それではまた次回お会いしましょう、はい、さよならありう